え局域環境データサイエンスセンターのかなおです。えっと、本日は、局域データの国際連携、まあ、うちのセンターに関連する事柄として、え、第3期中期での活動をご紹介させていただきます。で主に、まあ、データ共有、データベースに関連したお話、え、それからデータ出版、データジャーナル、それから後半は、え、開催した国際シンポジウムなどです。で、これは、あの、研究というよりもちろん、あの、 データ共有に関する業務的な事柄が中心になりますので、その点ご了承ください。はい。えっと、まあ、冒頭に、えっと、施設長の方からお話がありましたように、えっと、DSS は6つのセンターからなっておりまして、データ共有支援のセンターの中に極意環境データサインセンターがあります。立川の敷地の中のお まあ、等数券、局地券と並んだ建物にあります。それで、えー、うちのセンターの活動としましては、南極及び北極で得られたデータのアーカイブして公開する、およびそのデータを使ったサイエンスを推進するということで、まあ、このような、あの、多種多様なデータセットがありますので、えー、いろんな分野にまたがっ、という学際的な事柄も推進しております。で、これ、うちのセンターの スタッフですが、センター長を含めて5名、えー、そして昨年度からは、えっ、ー、と、県、県務のお教員の方を局地研究所の方から、す、え、べ、ーまあ、ての分野が網羅できるような形にして行ってまいりました。で、英語で申し訳ございませんけども、今日のお話は、まあ、中心が DS ロイスのおうちのセンター、ここでは PEDSC と呼ばせていただきますけども、 おに関連する、う、ま、データベース、ま、い、い、いろんな種類のデータベースがあるんですけども、え、ま、南極を中心としたデータベース、それから、えっと、外部、特に海外との連携、え、ま、それに関連したデータ共有と出版ということで、え、これらについてお話しさせていただきます。まず、あの、世界学術会議、今、ISC の下の 南極の研究者が集まっているスカールという委員会、組織がありますが、そこの中にデータ委員会があります。スカデムと言います。これは、えー、1997年から始まっておりまして、2年に1回のスカールの総会で集まるとともに、まあ その間の年はですね、フォースト国が開催をして受け持つということで、えー、我々は2017、13年度に東京で行っています。で最近はあのオンラインでですね、月の1回ネット会議を設けまして、えー、情報交換をしております。で昔、えー、と基本的な事柄として、各国のまあ南極のデータセンター、 が、データをメタ情報として NASA の南極マスターディレクトリーというメタデータベースのポータルサーバーに登録するということが20年以上前から行われています。で、それとともに各国ではデータ公開共有を促進するというそういう二本立てで行ってまいりました。 で、これは NASA の南極マスターディレクトリーの中に各国のポータルサーバーを立てて、日本も極地研究所が昔から中心で、えー、<笑>行っておりまして、第3期においては p d s ん我々のデータサイエンスセンターが行っております。でえー pdc データサイエンスセンターのホームページを見ていただくと、いろんなコンテンツがありますけども、その中でデータベース。これはえまあ統合的なもの、および各ドメインの各分野の個別のものがあった多様にありますけども、一番最初にこの学術で、最初のところで。 行いますこれは23年前から行っておりまして、今のポータルサーバー2011年から開始しています。南極観測事業を中心としたデータ、特にメタデータを集めておりまして、長期にわたるモニタリング観測、 それから短時間、短期間のプロジェクト観測、それから気象庁、NICT はじめ、定常官庁のメタデータなども集積しております。現在、400弱集まっておりまして、先ほど申し上げましたように NASA の南極マスターディレクトリーでも、これは、あの、任意にボタンを押すと GCMD、NASA の方へ送られるという仕組みにしております。 英語と日本語のページがありまして、瞬時にスイッチできるようにしております。現在までに14万アクセスということで、2011年からなっております。で、真ん中が今の学術データベースということで、NASA のマスターディレクトリーの方へメタデータを提供するとともにそれ以外の まあ、国際的な、関係するデータ、 委員会とか組織ですね、スカール以外にも、10年前は国際局面という大きいキャンペーンがありまして、そういったサーバーであるとか、世界学術会議 ISC の下のコデーターとか、ワールドデータシステム、そして、それからジオジオスに関係したディアスのサーバーであるとか、カナダのポーラデータカタログなどにもメタデータを共有し て, してきております。最近は2017年に、 えー、j a l c の外部インターフェース経由でデータサイトから DOI を取得できる仕組みを装着しまして、えー、データの管理者による希望があった場合には、まあ、これは局地研究所のデータマネジメント委員会で、レ、えー、ビューを行った後に承認するという手続きを踏んでおります。で、えー、これによりまして、えー、今年度は、例えば昭和基地の大型待機レーダー、パンジーのデータに、 え、DOI を付与しています。その他に、オーラーのシミュレーションのデータ、観測データではないシミュレーションデータにも DOI を付与しております。えっと、今、あの、前半のデータベース、データ共有のところをお話ししましたけども、これから、国際シンポジウム及びデータの出版、データジャーナルに関するお話を引き続き行います。えー、少し 時間が遡りますけど、2008年、これは南極観測が1957、8に始まりました。国際地球観測の IGY ですね。それから半世紀を経た時に、キャンペーンで、 世界中でいろんなプログラムが走っておりました。局地に関しては国際局で IPY と呼ばれるものがありまして、当時、あの、学術会議の、えー、と IPY 商委員会の幹事を私させていただいておりましたので、まあ、この対応及び IPY のデータのマネジメントも行っておりました。で、この時は、あ えっと、IGY の時は、あの、南極観測だけだったんですけども、えー、半世紀を経て、えー、太陽地球ああ、太陽惑星系であるとか、個体地球であるとか、えー、デジタル局面であるとか、まあ、そういう多方面の方のプログラムが走っておりました。で、コデータ、ワールドデータシステムの前身のワールドデータセンターと共同でこのようなシンポジウムを行っております。こう 次にあのスカでも先ほどのスカールのデータ委員会は17年、2017年に上野の国立科学博物館で我々がホストとして行っておりまして、この時には、i s 世界学術会議の下のワードデータシステム及び北極の科学委員会、ISC ですね、これとのジョイントでシンポジウムを行っております。で、参加者海外から40名ということで、 えー、まあ、特集号をデータサイエンスジャーナルというところに出して、えー、成功に終わりました。これが、あの結構好評を博しまして、この後、えー、2015年にカナダで第2回、第大会が2019年でフィンランドで行われております。で、えー、昨年、あ、で、今年、あっと今年はですね、えっ、ー、とノルウェーで行う予定ですが、まあ、どうなるかということで、これは昨年度の フィンランドの時の写真で、うちのセンターの矢吹が ADS 北極のデータアカブシステムの発表しておりますけれども、まあ、こういうところでいろんな情報交換をして、例えば北極大臣会合が昨年秋にあった時の提案書ですね、データポリシー予算獲得などの提案書を出しております。さて、 CDSC になってからの活動としては、国内の集会はたくさん行っておりまして、ホームページを検索していただくと分かるかと思いますけれども、例えば DS ジョイントの年次報告会を研究集会として、各、えー、3回行っております。それから、あの大学関連系プログラム U5Net の講習会、これもたくさん行っておりますし、局、え、域、ー 科学シシンンンポジウムにで の, あのデータサインセッションなども行っております本日はあの国際シンポジウムですね、国際集会に関するお話を少し詳しくお話し、これからお話しします。特化、特 か, かりとしましては2018年に最初のを行っているんですが、その前の2017年の1月に、これは地国立局地研究所が、えー 日本の学術団体としては初めてデータジャーナルを刊行しました。で、えー、現在までに投稿数が27、掲載されたものが20ということで、これは国立情報学研究所の JAL プライドをプラットフォームにして、えー、ホームページを立ち上げております。で、えー、我々のセンターの<笑>関わりとしましては、えー、と編集長がセンター、 カドクラセンター長、私が編集幹事ということで、そういった編集作業支援、それから関連データの DOI 付与を ADS などにつけております。まあ、こういった、あの、レビュープロセス及び DOI 付与を行ってきております。で、こうしたポーラーデータジャーナルが立ち上がったことを受けまして、2017年の12月には、えロイスの 国際ネットワーク形成模様推進プロジェクトの経費をいただきまして、ワークショップ、インターナショナルワークショップを開催しております。これは立川のあの、キャンバスで行ったんですけども、d s の各センターから多大なご協力を得まして、実行委員会を作りまして、このように参加者が70名、海外から7名ということで、先ほどのポーラデータジャーナルのエリド エディトリアルボードであるとか、アドバイザリーボードの方も呼んでですね、それでそういった編集委 員, 会委員会を英語で行ったりしております。それからその次の2018年には、静岡県三島の市民文化センターで遺伝研究所との共催で、 ワークショップを行っていますこの時は少し間口を広げて DS のすべてのセンターが関係できるようにということでオープンデータ、オープンサイエンスの現状と未来ということで3日間行われました。この時は参加者120名、海外から20名、それから沼津高専からたくさんのポスター発表をいただいております。 この時はさらに気構本部との協力で、共同でデータサイエンスの一般講演会、暮らしの中のデータサイエンスというのを行い、二、二、二人の講演の先生方地震、ね、東海地震と富 士, 富士山火山のお話、及び DNA データを加速する新品種の育成ということで、こういった一般向けの講演会も行っております。そして今年度、2020年度には、 えー、っと、えーと、情報し、えー、っと、NICT さんが、あと2010年から、えー、っと、えー、世界学術会 ISC の下のワールドデータシステムの国際プログラム事務局のホストを受け持っておりまして、えー、この、今年度で、えー、その期限が切れます。10年で最終年度ということで、えー、ワールドデータシステムとのジョイントで、えー、ロイス、 ds が国際シンポジウムを行いました。で、えっ、ー、と、もともとはあの、学術会議で行う予定だったんですけども、まあ、オンラインということで、9月に3日間、えっ、ー、と、この時は NYCT から国際支援のプログ、えっと、支援の予算をいただいております。それで、えっ、ー、と、携帯としては、あの、ロイス DS と、学術会議の下の 中の国際サイエンスデータ分科会との共催で行いまして、えー、とワールドデータシステム及びオーキットそれから NICT 情報システム研究機構から講演、サポートをいただいております。で、実行委員会、アドバイザリー委員会に関しても、まあ、藤山施設長にチェアをしていただき、ロイス内外および海外からもアドバイザリーボードを参加していただきまして、えー 英語で、えっ、ー、と、実行委員会などを企画し、準備しておりました。で、えー、最終的にはオンラインでしたので、あの、日本0 0名以上の参加者がありまして、そのうち3分の2が海外です、えー。日本から120名で半分が、あ半分今日がロイス街、えー、ということになっております。 全部7つのセッションで、えー、すけども、あの、先ほどの WDS の10周年、えー、記念のセッション、オープニングの中に含めておりますし、えー、WDS 関係、オーキッド関係、それから COVID-19 のデータ共有のセッションとか、アジアとの連携に、えー、重点を置きましたので、その選手が2つということで、2つ目の方は、あの、若手、 えの研究者の発表を中心としております。あとは学際的なセッションが最後ということです。これはあの、オープニングセッションで、えー、っと、世界学術会 IEC のっとプレゼントのダイア・レディ先生によるレクチャーのシーンで、えー、これはあの、COVID-19 のセッション。これがあの、発表数が20件近くありまして、まあ、このようなズームを用いて、 やりましたけれども、6時間にわたってですね、日本時間深夜、あ深夜とか夜の時間帯に行いまして、えー、結構盛り上がりました。で、えー、このパネルはですね、中国 の, あのデータセンターの方が現地での集計結果を発表された時のものです。えー、もうすぐ終わりますけど、で、この今回のシンポジウムの特集号を えー、IC の下のコデータという学、データ学祭団体の雑誌であるデータサンシジャーナルに作っております。えー、まあこのようなタイトルの特別号、特別号ということで、まあ、20件以上の投稿希望がありまして、3月末を一応投稿締め切りにしてみますので、えー、まだ間に合いますので、もしあの希望の方がおられましたら、 我々の方にコンタクトをしてください。で、今、あの、司会を し,、えー、していただいている馬場先生、えー、および私が、あの、ゲストエディターとして、えー、この中に5人のうち入っておりますので、えー、これから来年度にかけて進めていきたい、編集作業を進めていきたいと思います。 ええと、まとめですけども、データ共有出版に関しては、このようにデータサイエンスジャーナルを中心に、これまで関係するパブリケーションを行ってまいりまして、シンポジウムに関しては、上の2つです。あ、3つですね。3つは、あの、第3期中期の p d a c になってからの開催のもので、です。まあ、これらの開催にあたりましては、DS の構成員の皆様、 を中心に、ロイス、内外、海外を含めて、たくさんの方のご協力、ご支援をいただきまして、すべて成功に終えることができました。えっ、ー、と、改めて感謝申し上げます。えっ、ー、と、発表は以上です。どうもご清聴ありがとうございました。